その子にやっぱりいなくなるんですね、もろ手で取らしてるてんだけど、戻ってでの方が こ, うここにいるとやられちゃうんですね。 いなくなって、それで正面上げて、相手の中 に, の中にこう、こ う, ういう感じいなく。いなくなって、この手が来ました、いなくなりました。で、正面上げて、この線に出してくる。で、この手は、この手は捨ててんの。 次行っちゃったら、こうなっちゃうだから、この手いらない手なん。で、僕はやっていいじゃん、ね、こうなってこうやってやりいのは、彼の重心を生むは自分が彼の重心を触障がりだって、こういうふうにこういうふうにやりたいこの手、生きてて、それなんと、この手でやる こっゃうっこうななて、の手はいらでだてちちゃううっもつながってんだけどそれ で, ちっっちゃうでこれに捨てる捨てる意識を使ったらいいなと思って最近そう思ったら終っていなくなって捨てるこの手 うんだけどこうやって、あとは捨てちゃう。こう。こうやって、しない。で、自分は重心。こうやって、こうやって、しない。ちっがってからこうやって。こな、うん、押し て, て。こて。こて。こうやって。こて。て。らないで。重心を。鳴らないで。重心をう。鳴い重心を。こうやっ れれてててない自分の支えにしたいから こ, こにうっていっちゃうと彼の支えにいっちゃう。<笑> つけつけだから支えにしないし自分の手を支えにしないから相手の手を支えにしようと思うとか支えに し, にしない。 で大体見てるとこうなっちゃっても、あ、捨てなきゃって思うのと、自分の意識が外しちゃう。こうやって意識にこう入ってるんでね。 いなくなっているこうやってさっき捨てたんだけどこの下のペースです、ね、これをこうやってひどくする。 さっき任せてやってね、これ力を抜いて込めておいてで抜ければ抜けるんだ で,、ね、<笑>で、これ物にやってたら切れない。だから。こうじゃこうっていっぱいになったところ、いっぱいになったところで、向こうへ出しながら向こうへ出しながらこうここなって。腰を変えるとこうなってきて<笑>こういうふうになる。で、その場所は マックスな で, キーですマッんなって言うで、切って、こうやって切るこれ詰まってると消れない、でも出してるときれそしてこうやって。 でただ、ずっとい。このでまにして、その後は、その後は、いったら、すると、これ、最初は手だけ、手の手だけ、終わって、こう、ダッシュ、出ッシュとしてやめるよっていうと。れでいっとこっていらないんだけど、これは捨てるんだけど、捨てながら、 それだけされてますからあっ手しきたあたがすぐ先髪するから切るここまでで次あたりいけないのはこの手いらないですよって捨てるの、ね、捨てて捨てるのはどうするの から手組みた上かかからららややっっててももいい下からやってもいい下そのにここにけそのままたしいからここま で, 踏た こ, こ, までここまでのほうがかりやすいからここまでやりました体 こうね、今、今ここあるいなくなりました、いっぱいっこれ、こう戻ったら切れないから、こうなったんですよ。で、次はこれっていらない。今、こっち向いちゃったから、肘から手首の下、こっち来ちゃった。で、腰を返して、ここまでしてからいらないっていうのがさ、これを切ってから行くと、こういうふうに。 手が来るか。こうやって切った二度くこれそれる。いっぱいになりました。切りました。持ち帰りました。ここに入ります。意識がこもってない。先生。どうでもい切りました。いなくなりました。マックスになりました。 痛くなななりりりまままししした。イーになりました。切り回した。切らない、ねでが入ってしまう。これ凍、ねね、った時にこれど う, でもこうしてどうでもいいんだけど、まあ、いずれにしても捨てたこの手気にしないで捨てたしなかった この時途中に、切って、っ手があるで、ね、これしてるんで、でこうやってここうやって切って、これ一挙。で、この手があるの。これ下からこう。これこうやって、こうやって、手を十字回りすると、こうやって戻しちゃったら絶対にいいね。これこうこうやっ て, て。 マックスだと切って、この手捨てながら、捨てるとね、この手は意識しなくても、こんどんみういうふうにすると、手があるんだって。この手捨てすんでね、この手は、この手で、こう来て捨てて、こなくて捨てて、一挙に来たんだ。一挙に来たに手があるんだ、ね。で、こう。<笑> う入っ今てててて、うんうん、あのね、ちょっとど、えー、うしま、ね、<笑>し ょ, っとょっとししう。 2つ、2つあっていい、こうやって切りますよね、切って、この 手, この手は全然この人いな く, なくて、こうなっちゃったら、1つしかできない。でも、切った時に、これ残ってれば、ここに十字柄にできるで。これ、手がこっちいっちゃったら、十字柄にできないんだから。 最初にやったペンキーンがすごいだねんなみんなこうこう回してきちゃったらダメなのか ねってい感じ、ね、で, で, で、サバーさはったにってるだ、ね、おなかにで下これこう回しちゃって、こな回ってたかにか っ, たって、お こ, こ, こ, こでにか、ね、って、おなかにこって、おなかって、おなかにかって、おなかにかって、おなかにかって、おなかって、おなかて、なかにかて、なかにかって、なかにかって、おって、おなかにかれて、おなこうなかって、おなかにかにかかかにって、おなかにかれかにかかかにかかかて、おなかにかにかにかって、 れなか な, な, なるきに。こういなくなっちゃダメなの。いなくなるきに。な, いいなくなっのだからこうなってかきらないね。ねそういう話だ、ね。<笑>じゃあ、あ<笑>こうなって。<笑> な, <んか><笑>いなくなってさ、こうなってね。で、このまま。 切って、切って今こう変わってきたところの数から。で、ついててもいいから、このままこうくると、こう投げます。こうして、縦に入るとね。で、このままこうして、ここに入ると投げますね。切っても切らなくてもいいよ。切って、この手がなかったら、こう。この手が残ってたら、 残ってたら、残ったらこうか、もしくはそれ以上いけば、こういう投げ技なのか、で も, ちょっともうちょっと近く入って、十字架ーミンと投げ技をあフィックスとしてるの、大きくね、そしてそのまま、ここに入ないと。 が例えば縦に入ってこっからこう振れば押し上げなのこのままいけばさっきだけそれ場所と一の関係だけだからいろんな技になるんだけど あ, の, あその意識の使い方は同じ重なった時に切ったでこれを捨てたあと同じ 捨てて、捨てて、ここに入ってるとほら、こっち投げできたり、投げきれはこういう投げ技とか、これ持ってるとねあの、意識でこれがずっと支えになって、自分の支えになって捨てると、できないですよ、捨てない。これ全部捨ててるの。これ捨ててるからいいろこれ。捨ててるから。これ使いにした、会社すら関わってて、お金をかかるてだ。だから捨てるなっ 私たちはこの方々のお話を伺いました。 これ相手の手とか自分の手捨てきれないとこうっちゃう。これ捨てちゃうのいらない、いらないから。いらないから捨てちゃう。これいらないんだよね。だから捨ててる。こててういう意識でやると、ちょっと違う。違う。この手が大事だと思ってやっとると自分が捨てない。だからこの手いらない。 这边都我的轮子干了你们是在家里的。